およい皆様にご覧に入れますわ太陽と自由を奪われた常世の国のお話はてさて鬼が出るか邪が出るか明けぬ夜が来て 神はおもろつき、永遠に覚えた。太陽が明ける。さあ、歌に出な。 リックで我のの間にエッサーやめだしいの歌やっとりその壁乗り越えて のゴー・ジェット様も 見ていただいた皆様に、最高の笑顔で、ありがとうございました。ありがとうございました。響き、撤収。